美味しい。うまい。わかった。せーの。さあ、始まりました。まりました少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。というわけで、今回の動画は、今回は。こちらのホットプレートをつく、使って、うん、えっ、ー、と、クレープを。 作りたいと思いま す, いますイエーイクレープさ、うん、甘い派しょっぱい派、うん、甘いやつがいいかなこれやっぱりなーおかず系も好きなんだよねというわけで今回は2種類作っていきたいと思いますでは<笑><笑>レッツゴ ー, ゴーイェイいくよはい1枚目投入しますはい 広げてねうんうまくいくかなあきれいな丸ができたどうかな難しい いあああある難しでもういいかな どう、いいんじゃない。いい。うん、<笑>ちょっと破けちゃった。<笑>難しい。まあまあ、まあ。はーい、美味しそう。じゃあ、続いて、僕が。うん。やってみて。挑戦しようと思います。はーい。はい。 いい感じ、いい感じ。暑<笑>いから気をつけてね。あ、すごい、きれい、きれい。うん。いいんじゃん、いいんじゃん。<笑>あー、すごーい。すごーい。ね。美味しそう。ね、すげえ、俺より全然上手。<笑> 美味しそうこれをどんどん作っていこうと思いますはいじゃあ、作っていきますいい感じ、はい、<笑>出たドヤ顔出た<笑> はい、というわけで完成しましたー SHO ちゃんあ、ありがとうめっちゃ綺麗に焼けてるそれでは盛り付けていきたいと思いま す, いますゲーゲー何からいくえー、じゃあ俺しょうちゃんに食べるやつ作ってあげる甘いのがいいうん、えー、手でもいい、うん、<笑>いいよあ最初生クリームかなこんな感じだよね、うん バナーナ、うん、これもかけるうんかけるあらか い, いポップポップな感じではい どういいんじゃない？完成しましたー。完成しました、はい。はい。じゃあ食べさせてあげる。できたやつを。うん、はい。うん、あー、うん<笑>うん<笑>うん。どう？うん。これ<笑>美味い<笑>おいしい。うん。よかったー。うんうんうん、俺も。 作ってもらおう、うん。というわけで、次は。家でもクリープができるね。本当だね。うん。綱。綱。結構ね、巻くのが難しいんだよ、ね。あ、そうやって巻けばいいのか。あ、上手。くるくるくるくる。 まあ美味しそう。はーいできました。うん。あ、大きいね。うん。うん。はい美味しい。うまい。わかったおいしー。おいしい。うん。<笑>うん。うん、うん<笑>お。おいしい。おいしいねすごーい。どんどんうまくできた。うん。 どんどん作っていこうと思います。ー完成。 よよし、し完成しままたたたー、はい、ししたーイーイいや、うん、クレープののいい匂いいいいいいいいい匂ううううううん、ん、んん、ん食食食食べべべべだきすてうん。 うん う, まいうん、うんうん、この作り方とかは、うん、概要欄に貼ってるのでぜひ、うんうん、皆さんもやってみてくださいめちゃくちゃ簡単にできてます、うんうん、ねというわけで、うん、この動画面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしますではまた 可愛いねー。<笑>チャンネル登録お願いします。可愛い、ね。<笑><笑>